皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。9月15日、第23回バトルグランプリ個人戦が始まりました。今回から、魔剣士で参戦することができるとのことです。どういう環境になっているか見当もつきませんが、とりあえず一回戦ってみましょう。お相手のチームに魔剣士がいましたが、よくわからないまま終わりました。 やはり一回だけではよくわかりませんね。とりあえず勝てたので良かったです。一回の勝利で E ランクまで上がりました。今回のランクアップ報酬ってどこまで行っても福引き険なんですね。どこでやめても悔いは残らないみたいな感じになってます。むしろここでやめてもいいんじゃないかと思えるくらいです。でも、せっかくなのでもうちょっと遊んでみようと思います。というわけで本日の動画は以上で終了です。